神崎にお住まいの皆さんどうも六代目です神崎はですね当店から近いのもありましてしょっちゅう行っておりますほんともう一本道みたいな感じで行けちゃうところなので本当に助かっております畳、襖、障子もちろん見積もりや無料でお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします神崎といえば 私の仲間が結構いっぱいいるんです。畳屋さんではないですが、いろんな業種の仲間がおりまして、切磋琢磨、頑張っている仲間たちがいるところです。私は大好きなところです。それでは神崎の皆さん、6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は右上の登録ボタン、スマホの方は